危ねえあえ。ネオスを召喚名前が売れてて光栄だぜこれだけ消えたモンスターが並んでいるんだ間違いないしかもモンスターを実体化させてやがる時代だとこいつか巨大なエネルギーの正体は何だこの白いドラゴンはネオスああ 10 <スペー>代君の相手はここまでだ何だとあ あ, あ, あ, ああかすり傷だでもう一度聞くけど君はあのへんてこマスクに奪われた白いドラゴンを追って精霊の力を借り未来からタイムスリップしてきたってことなのか俺は信じるぜ時を超えるなんてむちゃくちゃワクワクする話じゃないかえっと俺は結城10代よろしく<スペー> ところで気になってたんだけど、あれは未来のデュエルディスクすっげえあそこまで進化するのかラージュ。急に現れるなって、幽生が驚くだろ君もデュエルモンスターズに選ばれたデュエリストってわけだ。最近この辺りでデュエルモンスターズのカードが消える事件が相次いでね。それを追っていたら、奴に遭遇したんだ。んもちろんこんな目に合わされて引き下がってられるかっての で、どうやって探すつもりだ奴はおそらく過去に向かったぞ。なるほど。その歪んだ記録を見つければいいわけだ。万丈目グループのデータベースにアクセスすれば、そんな記事を見つけられるかもしれない。お、とあったぞ。はっ、なんてこった。奴の目的はこれだ。はっ、もしや、ネオスが消えていく。<笑><笑>君が言っていたのはこのことか。あ 大丈夫ですか無事ですよ勇気さんよしまだ大丈夫だ俺は勇気10代俺たちは未来から来たんですええ30分後に起きる悲劇からみんなを救うためにそうです奴はペガサス会長を抹殺しようとしているんですすでに未来の世界ではデュエルモンスターズは消え町は滅びようとしているんです 一緒に戦ってくださいゆうさんさんが一緒なら百人力だぜそうと決まれば急いで広場から避難するんだ連絡がつけろパラドックス貴様のやっていることはただの破壊だ<笑>つまらぬ一家庭だと<笑>お前をぶっ倒すことにワクワクしてきたぜ行くぞデュエル<笑><笑> <笑>神話本来ならサイバーエンドの召喚には融合カードが必要なはずうんす、うん、げえ技を使うぜユーセ貴様よくもヨハンのカードを大丈夫か<笑>攻撃力4000もある2体の攻撃をしのぎきったんだ上等だぜ行、うん、くぜ俺のヒーローデッキの力を見せてやる俺のターンユーセお前の力を借りるぜ マジックカード融合フィールドのジャンクガードの後手札のエレメンタルヒーローネオスを融合するせい、これが俺と君の力を合わせたニューヒーローだ現れろエレメンタルヒーローネオスナイトネオスナイトはネオスと融合させた戦士族モンスターの攻撃力の半分攻撃力をアップするいけネオスナイトラストオブネオススラッシュネオスナイトの効果 ネオスナイトは一度のバトルで二度の攻撃ができるいけーやったぜ<笑>俺はあなたと勇瀬を信じるだから力の出し惜しみはなしですでけえネオスナイト分かってるってトラップ発動ヒーローバリアフィールドにエレメンタルヒーローがいる時攻撃を一度だけ無効にする<笑>だがこの瞬間俺のトラップは発動エレメンタルミラージュ フィールドのエレメンタルヒーローが効果で破壊された時そのモンスターを復活させるよみがえれネオシナイトユ戯ギさんに渡すのにフィールドがガラ空きなんてシャレにならないぜブラマジ来た最初からスターダストを奪い返すつもりだったんですねやったすっげえなんだ、うんうん、自分の姿をモンスターに変えやがった速攻魔法融合解除ユセ今だ <笑>ああうん、重大優勢なんだよ優勢もう諦めちまうのか時を超えてここまでやってきたってのに自分たちの未来が間違っているのかそうでないのかそれは自分自身で決めることさ速攻魔法クリボーを呼ぶ笛出来からクリボーか羽クリボーを手札に加えることができる勇気さん<笑><笑>そして モンスター効果により本物のスターダストドラゴンが復活行け勇セああ、その通りだ勇セトラップ発動ネオススパイラルフォースフィールドのモンスター一体の攻撃力を2倍にする行くぞエレメンタルヒーローネオスシューティングスパイラルゾニックええ。自分の時代でやり遂げなくちゃならないことがまだまだありますから<笑>。